まずはじめにこちらのスタート IS3500 こちらをクリックいたしますそうしますとこのように2つの画面が表示されますこちらのレンダーアウトプット出力画面とこちらが編集またはコントロールする画面になります続いてこちらのスタジオセレクションを選択しこちらより 好きなプリセットを選択いたします選択しましたらこちらのロードを押しますプリセットを読み込んだら続いてこちらのビデオセッティングでデバイスを読み込みますはいこのようにデバイスを読み込みましたら続いてクロマキーの設定です こちらのオートキーを押すと、自動でクロマキー合成されます。押すたびにクロマキー合成が多少変わります。こちらの上下を動かしたり、また。 またこちらの設定を変更しても詳細な黒巻合成の設定をすることができますこのようにきれいに合成されましたらこちらの下のデスクが消えないのでここではクロップを選択し消します続いて音の設定です入力するマイクの設定をいたしますここでデバイスを選択し 音量の調節をいたします。スピーカーも同様に選択し音量を調節いたします。デバイスを挿入した後に続いてライブコントロールに行きます。こちらのライブコントロールでモニター1、2、3、アクターこの4つの項目にデバイスやコンテンツを挿入していきます。まずはじめに こちらのアクターにライブ1を左クリックしフォローを押すことでこのようにアクターが表示されました続いてこちらのモニター1にはライブ3を選択しフォローを押します続いてモニター2にはライブ2を左クリックしプレビュー画面に表示されたらフォローをクリックしますそうしますとモニター2が変わりました 続いてモニターさんですこちらにライブ4を選択しプレビューに表示されたらフォローをクリックしますはい、そうしますとそれぞれの項目にデバイスが表示されましたモニターの1から3そしてアクターにそれぞれのコンテンツやデバイスを選択した後にこのようにシーンを切り替えると すべてのシーンにコンテンツが対応するようになっていますここで少しクロマキー合成ができていない部分がありますので修正いたします これで綺麗に黒巻き合成されましたまたこのように他のシーンでは綺麗に合成されていますが別のシーンに行きますとこのように綺麗に合成されていない場合がありますその場合にはこちらのキーフレームデザインに行ってアクターの Z 位置を変更します 他のオブジェクトとレイヤーが少し重なった場合にこのような現象が起きます。続いて自動シーン切り替えです。自動シーン切り替えではこちらのマウスをモニター1に持ってきて動かすと自動でこのように 次のシーンに移行しますまたこちらでマウスを動かしていますとさらに大きくなりこちらの資料の説明をしている時には資料は大きく表示されますが資料の説明をしないでただこのように停止した状態で他のことを話している時には自動でアクターが大きくなるようになっています。 またこちらのモニター2にカーソルを持っていくとこのよよううににモニター2が大きく表示されるようになります続いてこちらのモニター3こちらにカーソルを持っていくとこのようにモニター3が大きく表示されるようになります。 またここでパワーポイントの話をしたいときにモニター1に持ってくると自動的にパワーポイントが大きく表示されますまた自動シーンの切り替えの詳しい設定をこちらで変更することができますこのようにそれぞれ時間を変更したりどのシーンに行くのかを変更したりすることができます